はい、どうも、メちチャンネルです。本日私はですね、こちら4ポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港さんの方にね、お邪魔させていただいております。まあ、こちらのね、動画は特段撮ってなくて、昨日夜をね、ライブだけお届けさせていただいたんですけど、本日3月18日はですね、アイアドの合宿ということで、これからホテルインディゴ犬山裏剣さんの方にですね、向かっていきたいなというふうに思います。まあ、 名鉄さんでね、一本でね、まあ多分1時間半ぐらいかかるので、名鉄特急でね、向かっていこうかなというふうに思います。ということで、早速、向かってまいります。行ってきます。<音楽> はい、といととうことですねホテルインディゴ犬山裏県さんの方にね到着いたしました1年ぶりですね変わらずという感じですあめちゃめちゃいいですね じゃあね入っていきたいなって思いますはい八木山城もねいい感じで今日ね午前中降ってた雨も今ちょうどね到着したタイミングでやみまして非常にいい感じですただ14時ぐらいにね到着予定だったのが今ねまだ13時過ぎなのでチェックインができるかなっていう感じですけどまあちょっとね早めにね行ければなというふうに思いますはい は電車でねお昼寝してすっきりですね良、はい、かったかなと思いますと、うんねはい、いうことでねチェックイン手続き行っていきたいと思いまーす こんにちはあ、はいまあ、久しぶりにこのビュー、ね、見ることができましたね、素晴らしい。それじゃね、ちょっと説明手続きから聞きたいなと思います。 意外と人はね。少なくていい感じですね。こちらがね。ihg のメンバーのチェックインデスクとなっております。はい、デスクもなんかこんな絵が書いてあったんですね。全然記憶にないです。ああ、申し訳ない。失礼聞ます。はい、といで本日ね4階のお部屋朝飯いただいてまして445ボスとえいうお部屋でございますね。こちらね左手。 でございますいやー懐かしいですね。本当にね1年ぶりっていう感じですけどはいで今日ストップですここです本日ねこちらの445号室ということで、えー、もうお部屋ねご準備いただいているということですありがとうございます室内大丈夫なのでもしあれでしたら荷物だけ置いていてもらえれば、はい、あ, りありがとうございますいいいま す, すいませんありがとうございました はい本当だね。はいということで、本日はこちらのねお部屋に朝さいただいております。ありがとうございます。角部屋ではねなかったですけど、十分いい場所じゃないかなと思いますね。はいいやー、いい感じです。ということで、早速ね、ルームツアー行っていきたいと思います。はいそれではですね、見ていきましょう。 本日はですね、こちらですね、エレベーターホール出て、左手側の445のですね、国宝犬山城ビュープレミアムツインというお部屋にね、アップグレードいただいております。ありがとうございます。はい。まあ、ここから先ね、ちょっとスイートですね。はい、大きい部屋。ここら辺のね、コーナーとかめっちゃいいですけどね。はい。で、玄関ですね、こういう感じのね、えー、淡い色のウッドが使われてて、まあ、やっぱりね、この色合い使っていると広くね、 感じますね。で、入って右手ですね。すぐ水回りなんですけど、こういうふうにね、交じ切っていただくことができますで。ここら辺もね、非常にこだわりがね、ある感じですね。はい。ちょっとレイ君の上着をね、<笑>しまったら挟まってますね。はい。で、えー、右手がですね、水回りでございます。はい。こちらがね、お手洗いですね。はい。壁紙なんかもめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。ね、こんな感じ。 このね、ゴミ箱ですらも、ちゃんとね、こだわりがあるものをね、使っております。まあ、自動でね、アフタイプのウォシュレットではございません。はい。まあ、こんな感じのウォシュレット。自動でね、こう、扉はね、閉まる感じですね。はい。で、そしてね、洗面所でございます。はい。まあ、こんな感じで、グラス類とか、タオル。そして、こちらのね、バイオロジーというね、あの、ホテルインディゴ、箱根ゴーラさんもね、これ使ってるっていう感じですね。はい。で、 こちらですね、下の方にバスタオルとゴミ箱と体重計がねあるといった感じです。はい、ここはね、取っ手なんですけど、引き出しとかではございませんで。こちらの右手側の方にですね、はい、コンセントがありまして、ドライヤーとかのコンセントはこちらですね。で、この中ね、開けていただきますと、このように歯ブラシだったりとか、シェーバーとかね、アメニティ類がございます。はい、こんな感じですね。で、こちらにティッシュと、 ドライヤー。で、この上に拡大鏡がねあるという感じです。まあ、スペースね、非常に有効活用されてますね。はい。で、ドライヤーにつきましては、ちょっとね、開けていきましょう。はい。こちらのね、サロニア製のドライヤーとなってまして、艶消しのね、ブラックではなくホワイト。おしゃれですね。はい。もうすごいね、触り心地も艶消しの感じでね、触り心地もいいです。はい。こんな感じですね。水回りもね、 シンプルですけど、非常におしゃれ。レイ君は早速ね、あそこの歯車にね、反応してました。はい。で、でバスルームね、こういった感じになってます。まあ、結構ね、清潔感があって、この下のね、床もウッド調になっててね、いい感じですね。椅子があって、そして、シャンプー、コンディショナー、バスウォッシュが、バイオロジー製のね、ものがございます。で、こちらね、シャワーとかはボタンタイプなので、わかりやすい。 上にはですね、ちゃんとレインシャワーも結構高打点からね、降ってくるやつですけど、はい、こちら、押して。はい、まあ、水圧、申し分ないですね。このボタン式やっぱいいですね。ホテル座三井さんとかね、メズム東京さんとかもね、利用されてますね。はい、まあ、こんな感じで枕なんかもね、置いてございます。まあ、十分ね、ゆったり入っていただけるんじゃないでしょうか。はい。では、出まして。で、バスロームとかね、一応こうやって、 かけていただくね、あのフックなどもございます。そしてこちらね、出て右手に姿見の鏡がありますけど、これね、扉となってます。こちらの中はね、収納となってますね。はい。で、こちら、バスローブであったりとか、上に予備のね、枕があったりとか。はい。そして、セキュリティボックス、セーフティボックスがね、このようにございます。で、ここもね、一見なんか複雑な感じなんですけども、こういう感じ。 これがね、浴衣ですね。はい、そんな感じで、まあ、ここはね、温泉に行くまではこれは利用していただくことはできますけれども、レセプションだったりとか、レストランでは利用はねでき、できませんので、あくまでお部屋と温泉までという感じです。そして、えー、こちらがね、ルームウェアとなってます。はい、いいですね、L サイズ、M サイズといった感じで、で、アイロンだったりとか、 シューブラシとかね、靴べらがあってで、こちらのね、下駄セッターみたいなもので、あの温泉とかね、利用していただくことが可能となっております。扉はね、これ1枚扉なので、どちらか開けるとね、1個だけっていう感じですね。はい、で、こちらの方にですね、羽織るものがねあったりしますね。はい。まあ、ゆったりサイズなので、私でも十分かなと思います。そしてアイロン台がございます。そして荷物置く台があったりとか、スリッパですね。 はいまあ、こんな感じのスリッパふわふわになってますねはいこんな感じですでは、えー、メインの出、ね、身室でございますはいあれーくんかなり<笑>まったりしてますけどまあやっぱりねおしゃれですよね犬山城の絵が描かれててはいこういったね関節照明とかもめちゃめちゃおしゃれですね、えー、で電話機があって、えー、ティッシュ そしてこちらに USBA が2箇所とコンセントが1箇所と、あとはね、こちらのライトのコントローラーがございます。でこちらの方は常備灯が、ね、入ってございます。この下は開かないのかなからですね。はい。こんな感じです。今日はね、ツインベッドっていう感じですね。はい。で、そっか。こちらの方にエアコンのね、パネルがございます。 それではテレビの方ですね。まあ、こちら、ルームサービスとかは、ね、ここからあのオーダー、ね、していただくことができるといった感じですね。はいルームサービスとかね。はい、まあ、こんな感じで、インルームの7時から10時とか。えー、で今ね、ね21時がラストオーダーという感じにね変更になってます。今まではね22時という感じだったんですけど、えー、変更にはなっているという状況です。そして、戻っていただくとですね、こちらね、 混雑状況なども見ていただくことができますので、はい、レストランの混雑状況であったりとか、あのフィットネスの、ね、混雑状況であったりとか、今は、ね、空いてますよ、そして大浴場の混雑状況とかですね、今は、ね、時間外ですということですね、はい、見ていただくことができます。はい、温泉は、ね、24時まで入っていただくことができます。はい、そして大型の、ね、空気清浄機があったりとか、このテレビの、ね、パネルのところ、 もう非常にね、おしゃれ、ね。こういった感じの使われてたりしますもんね。はい。こだわりがありますね。はい。で、ゴミ箱があって、ミニバーのね、コーナー。はい、こんな感じでございます。ちょっと私のカメラね、置かしていただいておりますけど、はい。こちらのね、茶器、急須があったりとか、このね、湯飲みジャーンもめちゃめちゃおしゃれ。はい。前ね、なんかマグカップがトトロだった記憶があるんですけどね。 お、は、そ、い、らくここに、ね、お茶が、ね、入っているんじゃないかなとい う, ふうに思いますけど、どんな感じかなあはい、こんな感じのロンネフェルトでしたね。はい、おしゃれなお茶が入っておりました。はい、そしてこちらね、ねネスプレッソマシンがあってポーションが4種類、1個ずつで4個ございます。でお水でございます。そして、ね、ルームキーとかウッド調の、ね、こういう感じになってますね。ここちちららの、ね、あのルーームキーではなくてこちらの 紙を、ね、持っていただくと裏圏の方にねあに無料で入っていただくことも可能です。そして足元の方には、えー、冷蔵庫ですね。これは有料ですけれども、こんな感じで、ね、入ってございます。まあ、十分、ね、メニューはあるんじゃないかなと思います。そして、はい、こういった、ね、お, かお菓子とかおやつ類がございますで。こちらの下の方には電気ケトルですね。はい、こんな感じでございます。特製製だろうアイリス大山製ですね。 はい、やっぱり愛知県ということなんでしょうかね。はい、ここら辺も、ね、非常におしゃれ。でえー、ジンとか、ね、ウイスキーとか、まあ、こんな感じで置いてございます。えー、こちらミニバーの、ねはい、料金表などもこちらに刺さっております。この下は、はい、空でございます。中も、ね、ピンクで非常におしゃれですね。はい、ミニバーは、ね、こんな感じです。そししててレイクまったりしてますけど まあ、この、ね、テーブルなんかも非常にかわいいですし、この椅子なんかもね、色がまたいいですし、スウェード調でね、かなりいい感じですね。どう座り心地いい、はい、そしてこちらね、はいウェルカムおやつ。犬山名物の藤沢げんこつ。これでしょうねきなこはいお餅かなんかなんでしょうかね。なんなんだろう。ねれいくんが早く食べたがってますけどね。あとで見てみようね。 絵もね書いてありますね。おはいということで、えー、総支配人様からですねメッセージをいただいております。ありがたいですね。はいでこちら側のですねベッドパネルにも、なんかこけしみたいな感じのね間接照明があって、非常におしゃれですね。で BOSE のワイヤレススピーカーがあって、こちらの方にも USBA がね2箇所とコンセントが1箇所はいございます。時計も、ね、かわいい。 こっちはね引き出しではないですね、特にね。はい、こんな感じでございます。ね、ここら辺も襖みたいな感じですけど、これデザインなんでね、動きはしませんけどね。はい、いかがでしょうか。ここら辺もね、凝ってますよね、ウッド帳みたいなね。で、カーテンもね、このようにございますけど、天井もね、やっぱ高いですよね。はいなので、圧迫感はなく、あの開放的。 お部屋の平米数としては、ね、約35平米という感じなんですけどね、まあ、狭くは全く感じないですね、十分。はい、そしてこちらの窓も、ね、非常に大きくて、やっぱりこの景色ですよね、唯一無二じゃないかなと思います。今も、ね、犬山城を、ね、登っている方いらっしゃいますね。はいではい、こういった、ね、ソファーがありまして、本日はこちらのネイバーフット側の、ね、お部屋となっております。下、ね、こんな感じで水が張ってまして。 雨もね。上がっていい感じですね。はいで木曽川もね。綺麗に望むことができて、犬山 城, 犬山城も見れて温泉はね。あちら側のね塔にございます。といった感じですね。はい、非常にいい感じでございます。いかがでしょうか？本日はこちらでですね。1泊させていただいて夜はね。私のライブをお届けすると と, ともに、アイアンのメンバーともですね。本日はライブをお届けさせていただく予定でございます。はい、いかがでしょうか？ はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード下りが 18.37Mbps、アップロード上りが 50.74Mbps となってまして、ちょっとなんか不安定な感じしますね、えー。ストリーミングなどもちょっとね、落ちてる感じですけども、どうだったかな前回もなんか、あの、あんまり Wi-Fi 速度はそんなに出てなかった印象だったかなと思いますね。はい。はい。ということでですね、本日こちら。はい。 ホテルインディゴ犬山裏県さんの方にですね、開業日以来お邪魔させていただきました。いや、久しぶりに来ましたけどね、まあ本当雨もね、上がって最高ですね。よかったです。そして、こちらね、支配人様からもお帰りなさいませということで、メッセージね、いただいております。ありがとうございます。で、こちらの方ですね、ご案内などもね、いただいておりまして、はい、レストランがですね、やっぱりね、明日はね、ほぼ満室という状況でございまして、 4部制のね、朝食という感じになってますね。まあちょっと時間につきましてはね、明日はちょっとご相談させていただこうかなと思います。で、温泉につきましては15時から24時までね、入っていただくことができます。そしてですね、バーにつきましては17時から23時。インルームダイニングは21時までという感じで、フィットネスはね、24時間やっております。はい。で、こちらのね、紙ですね。ルームキーとこちらの紙を持っていただくことによって、 えー、ウラクエンさんの方に無料でね、入っていただくこともできると、えー、いった感じでございます。まあ、その他ですね、今回は、いいじゃん、愛知旅キャンペーンとかもね、利用させていただいております。じゃあね、早速、このちょっと、げ骨のやつ、ちょっと開けてみましょうかね。どんなのかな、これ。めっちゃおしゃれじゃないですか、箱も。ほら。こう渦巻いてるやつが、こうやって開けます。テク見て、お菓子。ちょーん。 なんだろう。あ、きな粉があったおせんべい、やっぱりげんこつなんですね。おせんべいですね。きな粉がまぶされたおせんべいという感じです。まあちょっと手汚れそうですけど、レいくん食べたがってたので、これもね、いただいていきたいなと思います。で、お水なんかね、あんま記憶なかったですこんな感じだったんですね。はい。パック式のね、お水という感じで。うん。お水。はい。 とということで、まあ、ちょっとねゆっくりさせていただいて、まあ、館内散策なども進めながらですき、ねまあ、今日はアイアドメンバーともねあのもんちゃんだったりももさん、パンダさんとも合流する予定もありますんで、まあ、そちらの方ね収録もしながら私の動画の方も、えー、撮っていければなとい う, ふうに思いますということで楽しんでいいいいきたいと思いますはい、こちらね外の方にやってまいりました雨もね上がって本当にねいい感じです。中庭ですねねこちら、ね なので、この上ですね、ちょっと見えづらいんですけど、犬山城がね、ございます。まあ、これね、ルートになってまして、いろんなね、石像なんかもね、置いてあったりしますね。はい。こんな感じです。いやー、非常にいいですね。デイくんも非常にね、気に入っているみたいですね。デイくん、ここのお家どう はいこちらがですね、裏手口の方でございますここからですね、あの犬山城の方にね向かっていきますはい、ということでね、今せっかくなので雨が上がっているうちにですね犬山城の方にね、向かって行こうと思いますはい、こちらね、まっすぐ行っていただくと城下町でですね、旅歩きとかはねこちらがいいのかなというふうに思いますで、右手の方がですね、犬山城の方ですねはい、ではね、まず犬山城の方ね入り口ぐらいまでちょっと見たいなと思いますね はい、こちらを上にね上がっていくところですね、はいで上の方にですねこれ犬山城がね今見えるところで、でこちらね国宝犬山城ということで石がね出ております。はいこんな感じでですね犬山の米で作ったバームクーヘンとかねございます。ここはあれです、ね、桜とかねもっと咲いている時期だったらもっといいかもしれないでですねはい、まあ、こんな感じ で, ですね。 なんか可愛い感じの店もあります ね, ますねこんな感じでヒダ牛のね握り専門店とかもねありますね、うん、すみませんこれやっぱり犬山って言ったらハートなんですかそうですねハート多いかもしれないあそういうことなんですねなるほどありがとうございますすみません<笑>でもこれが使えるんだもんね おこうやって出てくるんですね。お二2つですね。つ、ま、ぼ、あ。これ、犬山はやっぱハートが有名なんですか誰か知ってる人がいるかってう、ね、そう入れませんので。<笑>はい、ということでね、今来ましたので、こんな感じ、いただいていきたいと思います。はい、じゃあね、いただいていきます。見てください。めちゃめちゃ美味しそう。うっ、んうん、ちゃうまい。柔らかいし。 うまかんぱーいうーんっ 鼻に泡がついちたけどうま っ, <笑>、うん、あ こ, っち こ, こちらのもち豚ドッグいただいていきたいと思います結構ボリュームがありますこれ一口食べれるかないただきますかわいい ね, ねあらめないやつだよ は, はいということですねあのこちらの食べ歩きね終わりましてもうめちゃめちゃ楽しかったですねとりあえずねあの雨も上がっていい感じですこれからとりあえずホテルの方に戻ってね、えー、ちょっとゆっくりしていきたいなと思いますけどまあちょっと温泉入ったりとかもねいいかなと思います That I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to ten, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby, hold me tight. 可愛いする。 そうですねまあ、こんな感じでね浴衣も準備整いましたのでこれからねレイくんと温泉の方にね入っていきたいなというふうに思います行ってまいりますでイエスはい温泉ねめちゃめちゃ最高でしたちょうどね温泉行く時にもですねまさかお隣さんがね視聴者さんでですねお声掛けいただいてねあのご挨拶することができましたこんなこともあるんですね いやあの温泉もね、あのまあ、夕飯時だったっていうこともあるかもしれませんけど、めちゃめちゃね、空いてて、うちとですね、まあ、パンダさんと、あと2組、3組ぐらいかなっていう感じですね。はい。なので、広々ね、利用することができました、えー。もう今ね、犬山城もライトアップされててですね、まあ、ちょっとこれでね、綺麗に映すことはできないんですけど、まあ、こんな感じでね、えー、見ていただきますけど、まあ、ライトアップされててもね、結構いい感じですよね。はい。ということでね、これから、 えー、インルームダイニングをね、えー、オーダーさせていただいて、まあ、ちょっとね夕飯食べていこうかなと思いいます<笑>はい、今ですねあの、ももさんのお部屋の方でで、すねゴチバトルが急に、ね、始まりましてあの、夜ご飯はゴチバトルになりました。 いきます、ね、うん。お, ーおーいこれといます美味しいです。 ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。まあちょっとね、アイアドメンバーとゴジバトルをやりまして、その結果につきましては、アイアドのね、動画の方でぜひ見ていただければなというふうに思います。とにかくね、 インルームも美味しかったですで今し方です、ね、私お部屋の方でですね私の方の短時間ではありますけどもライブもねお届けさせていただきました、えー、そちらの様子につきましては上の方にねアーカイブ出しておきますのでよかったらそちらの方も見ていただければなとい う, ふうに思います。とということでこでれからはね アイアドのライブをね、お届けさせていただく予定でございますけれども、まあ、そちらもアーカイブね、出しておきますけれども、えー、とりあえず私の動画につきましては、また明日の朝ね、朝食の方でお会いできればというふうに思います。いやー、結構忙しかった。やっぱりバタバタしますね。楽しかったですけど。はい、ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい。 おはようございますいや、ぐっすりね、眠ることができました。今日はね、もうめちゃめちゃいい天気でございます。はい。もう犬山城もね、綺麗に見ていただくことができます。で、今仕方ですね、まれいくんとですね、もう温泉の方入ってきまして、これから一本ね、あの、アイアドメンバーで動画を撮ってから、朝食会場を向かっていきたいと思います。朝食会場がね、めちゃめちゃ並んでた。はい。四部制なんですけど、最後の四部に行くんですけど、ちょっとね、 不安だなと思います。ということで、まあとりあえず動画を撮ってね朝食会場を向かっていきたいと思います。まあこんな感じで本日はねめちゃめちゃ快晴でございます。もう青空、最高じゃないですか。はい。はい、今ね1階の方にやってまいりましてですね、これからで、ね、朝食なんですけども、まあ、4部制ね完全にね入れ替えでね、えー、提供してるみたいですね。なので、まあ入れ替えの時間までちょっとね待つような感じですね。 はい、とりあえずね、もうあっという間に席の方ににご案内していただきまして、これからね、えー、オーダーを取っていくという感じでございます。まず、あ、オーダーした後にですね、えー、セミビューフェ取りにしたいなと思います。はい、そしてね、お子様用のカトラリーがですね、トトロですね、めちゃめちゃ可愛いです。はい、こんな感じで、席もね、非常にね、いい席、ご案内していただくことができまして、角, 角のところ で, ですね、このように、はい。犬山城もね、見ていただくことができる席となっております。 はいレイののりんごジュース持ってきましたけどめちゃめちゃね器がかわいいです、はいまあ、こんな感じでですねサラダであったりとかですねそしてこれの生ハムですねそしてスモークサーモン等がございます、はい、あとねシリアルだったりとか、えー、パンですねそしてマフィンなどもございます そしてね、めっちゃ大きいクロワッサンとパンオショコラめっちゃでっかいんですよ、これ。手がね、こんな感じですからね、めちゃめちゃ大きい。はい、あとはね、メロン、バナナとかですね、こちらのハムとか、オーストビーフなどもございます。めちゃめちゃ美味しそう。はい、こちらね、グリーンスムージー、ね、お持ちいただいてます。ありがとうございます。はい、そしてレイ君用にね、ドーナツと、あとね、こちらクロワッサンとパンオショコラね、持ってまいりました。 はい、今ね、和定食お持ちいただいてまーす。夏すごい。はい、まあこんな感じでですね、和朝食をお持ちいただいております。これがね、本当にボリュームが満点でね、すごいですね。はい、こちら、れいくんのオムレツとかね、来ましたけれども、これのね、お皿もトトロの形になってるんですね。でもソーセージだね。 ドーナツ食べたいはいこちらのねお朝食来ましたよめちゃめちゃボリューミーな感じですいただいていきましょうはいということでねいただいていきたいと思いますもうねもうつけに置ききれないぐらいの、ね、ボリュームなのでもうね食レポは出しませんもう皆さんぜひね来ていただいて自らのねあの体験していただきたいなと思いますじゃあいただいていきます うん、まあんま。ブロワさん。六時になった。半遅から。そういうか<笑>はい、それではですね。これから朝食もね、食べ終わりましたんで、ウ浦久井の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。いや、本当にね、今日めちゃめちゃ天気がいいです。 はいこちらね、宿泊者であればね、無料で入っていただくことできます。国宝茶室、はい、裏圏ということですね。はい、入ってまいりました。え、くんもこの砂利道がね、すごく、石道、石畳っていうんですかね、砂利道か、はい、あの楽しいみたいですね。まあちょっとね、朝食食べてからのお散歩にはちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、こんな感じでね、茶室がありますんで、向かって。 進んでい、ね、きたいと思います、はああこれがブラフ園ねこんな感じではい、まあ、ちょっとね進んでってぜひね皆様も直接ねえ見ていただきたいなっていうふうに思いますね、はい、いや桜なんかもちょっとここは咲いてますねきれねピンクでかわいいね はいねえすごい綺麗まだどうですか4分3分さっきぐらいってい感じでしょうかねうん気をつけて ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、やっぱり美味しかったです。満足度が本当にすごかったですね。今ね、あの、アイアドメンバーとも、アイアドの方の動画をね、締めを撮らせていただいてですね、今ね、お部屋の方に戻って、まあ、我々もまだね、ゆっくりしますけれども、これから、えー、身支度をしてですね、まあ、チェックアウト、ね、していきたいなというふうに思いますけれども、まあ、本当に開業日ぶりのね、えー、ホテルインディゴ犬山浦賢さんですけれども、やっぱりね、いいです。まあ、やっぱりこれだけね、今、 あの、マンスに近いぐらい稼働してるね、え、理由っていうのもやっぱりわかるなっていう感じもあります。まあ、ちょっとね、今価格がね、上昇の、え、兆しになってますんで、まあ、ちょっとね、加工してくるタイミングがもしあればですね、まあ、でもね、あの、満足度はかなりあると思います。一般だとね、チェックアウトは11時みたいですけれども、まあやっぱり、 えー、IHG のメンバー以上であればですね。まあ、一応リクエストベースにはなるとは言ってもですね、14時までのレートチェックアウト可能であれば、えー、リクエストベースでお願いできると思いますので、まあ、やっぱりね、温泉ということもありますので、長くね、入れる方がいいと思います。まあ、ただ、えっと、11時からですね、15時は、あの、温泉入れませんから、あの、15時から24時っていう感じに、ねえー、なりますので、ちょっとね、その間だけ気をつけていただかないといけない。午前中はね、チェックアウトぐらいの時間までしかもう入れませんのでね。 はい。まあ、ただお部屋でね、ゆっくり過ごすこともできるでしょうし、まあ荷物ね、チェックアウトした後でも預けて、犬山城散策行ったりとか、えー、するのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあぜひね、あの、チェックしていただきたいなというふうに思います。で、あと、アイアドのね、えー、動画の方でもですね、こちらのね、えー、合宿の様子お届けできていると思いますので、そちらも合わせてね、えー、ご覧になっていただければなというふうに思います。楽しかったです。はい。